皆さんこんにちは私はアートピースです、えー、今回もですねレッツプレイギターウィズミーということで弾き語りの練習をしてみたいなと思います<音楽>、えー、まずはですねいつものように準備運動です 「はなさない話したくない君いろんな言葉で君に愛を告げてきたけれども」「終わりさみんな終わりさ僕の一人りよがり」「君へ繋いだ心ころいとあいぷつりときれた」 ないよ優しさはいつも僕の前でカラカラカラ回り大、oh, 純子、君の名を呼べば僕は悲しいよだから心のドアを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 は切ないよ優しさはいつも僕の前でカラカラカラ回り大 h、oh, 純子君の名を呼べば僕は悲しいよだから心のドアをくしないでくしないで